すごーく怖かったの西方は本当は私に愛想を尽かしちゃったんじゃないかってもう嫌になっちゃったのかもってだから怖くてここに来てなのにやっぱりダメでだから西 方, 西方が来てくれて本当に本当にうれしかったずっと一緒にいてあなたがいてくれたら私他の何にもいらないから。 今までごめんね西方私をそう思ってくれると嬉しいなエヘヘ西方大好き愛、はい、してる愛、はい、してる愛、はい、してる愛、はい、してる愛してる愛してる愛してる愛してる愛してる愛してる愛してる